国民民主党新緑風会の大島でございます。学校教育法の一部を改正する法律案の質疑に先立ちまして、まあ、あのデジタルと紙という話がいろいろ出ておりましたが、まあ、あのデジタルのいいところ、悪いところと、まあ、あのデジタルはいろいろ加工ができると、まあ、改ざんができると、まあ、あの教科書はなかなか書き換えることはできませんからそういった意味では まああの紙、メモ、ですよね記録、こういったものは大変あの役所も大事にしているし、まあ、あの我々も当然、その記録、記憶という意味では、記憶をしっかりと担保するためにも、記録を取るということをしっかりやってるわけですよね、で私もあの官邸に何度か入れていただいたことはございますけど、 官邸に入るのっていうのはなかなか厳しいチェックもあったりいろいろ入るときにいろいろ身分証明書かなんかとこうチェックをされたりとかそういう形でやるその面会の記録が即日廃棄みたいな話を聞いてえそんなことあるのかとで今日の新聞でもですね、なんか森友記録は残っていないと。 学園との売買契約が結ばれた後に廃棄してるというの も, も嘘だったとまあ平気でこういうことを嘘言うね皆さんの話を信じられるかって言ったら到底信じられないわけでありますよで我々が使っている議員会館も当然入るときにあの要件書いたりいろいろしてチェックしてでその部屋に電話がかかってきて 何々さんが言われますああ分かりました、どうぞって言って入ってきますよね、あの議員会館の面会記録っていうのは、いつ廃棄してるんですか宮崎管理部長、はいえー、参議院議員会館面会申込書につきましては、参議院事務局文書管理規定にのっておりまして、えー、文書管理が行われ、保存期間は3年間としております。 また、保存期間が経過したものにつきましては、個人情報を含む文書の適切な廃棄を図るため、要介処分をいたしております。大島楠雄君。あの議員会館でさえ3年ですよ。ないあの、官官官官邸、邸、邸邸。どうなんですか、内閣官房、原内閣審議官。 お答え申し上げます。総理大臣官邸への入廷につきましては、先ほどもご指摘ございましたが、通行証を貸与し、厳格に行っているところでございます通行証の貸与に当たりましては、訪問先への予約を求めており入廷時に身分証と照合して本人を確認を行っているところでございますこの訪問予約につきましては、訪問予定者の入廷確認後 その使用目的を終えることに加え、外部からの入庭者数が、1日当たりおおむね300名から400名に上ってございまして、これをすべて保存いたしますと、個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する必要が生じることもあり、公文書管理法や関係規則等に基づき、遅滞なく廃棄する取り扱いとしているところでございます大島楠雄君。いやね、議員会館三年よ。 官邸よりですよ、ねえあの議員会館の方が訪問する人多いんじゃないですか、官邸、その300人とか言ってますが、もし官邸が300人だったら、議員会館はその10倍ぐらい来てるんじゃないどうぞ、宮崎管理部長。はい、あの時期にもよりますけれども、数百人から1000人台の時もございます。はい、大島く君だから、ね あの官邸もね、ちょっとね、はっきり言うと、まあ、私がもし、安倍総理のことを守ろうと思ったら、どういうふうに言うかというと、いや、官邸のあの面会記録調べたら、いや、ありませんでしたよと、だって加計さんはまともにね、あそこから入っていったら、マスコミにちゃんとチェックされるんだから、あの首相同行なんかに乗るんだから。 だからあれの載ってないっていうことは、まともに入ってないんでしょそうしたらね、入管記録っていうか、ああいう面会記録の入廷記録か、官邸の、入廷記録調べたら、ありませんでしたっていう方がよっぽど気が利いてんですよ。それを即日廃棄みたいなこと言ったら、誰も信用しないでしょいや、だからそこが稚拙だっていうんですよ。ね、だから森友の問題もそうじゃないですか。ねいや、何が言いたいかっていうのはね。 本当に安倍さんを守る気があるんだったら、そんな嘘を言うなと、本当のことを言えって言うんですよ、本当のことを、ね、本当に即日廃棄なんか、もう一回答えてください。原審議官お答え申し上げます。官邸の訪問予約の文書としてのお性質を踏まえ、使用目的終了後、死体なく廃棄する取り扱いとさせていただいているところでございます。はいはい、大島九州君 今あなたは予約のって言いましたよ ね, ね、予約の要件とかそういうのを聞いてんじゃないですよ、私は。誰々が入りましたと、何時何分に誰々が入りましたと記録は、ね、即日廃棄じゃないでしょ。どなたに、は本本原内閣審議官。お答え申し上げます。外部からの入者につきましては、 先ほどから申し上げております、訪問予約の事前提出を必ずお願いしているところでございます。大島す君だからその予約書じゃなくて、記録を言ってるんですよ、記録を、誰がどこに、ね官邸に、誰がいついつ、何時何分に入ったっていう記録は、即日廃棄じゃないでしょって言ってんですよ、もう一回、ちゃんと答える原内閣審議官。 答え申し上げます。外部からの入廷者につきましては、先ほど申し上げたとおり、訪問予約の事前提出をお願いしているところでございます。その上で、今、議員ご指摘の入廷記録ではなく、面会記録ということでございませれば、一般論で申し上げますと、職員は内閣官房における経緯も含めた意思決定に至る過程、 それから内閣官房の事業の後付け検証ができるよう、まあ、そのような文書については、文書を作成されなければいけないと、このようにされているところでございます。こうした規定を踏まえまして、それに該当すると判断された場合には、面会内容について記録を作成することなり、該当しないと判断された場合には、作成されないものと承知してございます。大島楠雄君。それは誰が判断するんですか入管する人の、 その面会のね、話の内容とか、そんなのあなたたち、入り口の人がチェックできるわけないじゃない、だから、ちゃんと入ったとか出たとかいうのはチェックしてあって、それは保管してあるでしょって聞いてるんですよ、そのことを答えてください。原内閣審議官。 繰り返しで恐縮でございますが、外部からの入庭者につきましては、訪問予約の事前提出をお願いしておりまして、えそれによって、えー、確認をしておりますえ、それにつきましては、先ほどから申し上げましたとおり、えー、使用目的終了後、遅滞なく廃棄をさせていただいているということでございます。大島く君。何言言っっててんんののあななた。ええちゃゃと答えなさいいよ。私が言ってんのはそれじゃないでしょ。 予約表の話じゃないじゃない、誰が入ってきて、いついつ誰が入ったって記憶が残ってるでしょっつってんの、それを答えてください。原内閣審議官お答え申し上げます。繰り返しで恐縮ですが、官邸に誰が入ってきたかと、外部の入廷者につきましては、先ほど来申し上げている訪問予約届け、まあ、これで、えー、整理を確認をしていると、こういうことでございます。 島君まあね、あのー、これもう一回ちょっとね、しっかり調べて、ねまああのー、あなたたちがそういうふうにね、ちゃんと聞かれたことに答えられないような、そういう環境を作るのが、今の政権の一番悪いところなんですよ。この間も財務省の職員の方があのお亡くなりになったっていうのは、こういう改ざんをさせられたから。 そういった弱い人たちがみんな泣いてるわけじゃないですか、そういうことを許すような政権があるから、この間。